この中にパンと立ちやられてんのに迷惑だって思ってる奴いるメビウスっ<笑> た, た, たく、ここはどこだよ天狗の神隠しになったのかうむ商談、いつの時代から来た平成から来た東万の佐野万次郎だわしは元水柱、鱗滝坂元寺だここは大将、鬼が出る踊り込むてめえら 鬼に打ち勝つ覚悟はできてる か, つてるか<笑><笑>一つ問い万事一堂精一杯踊らさせていただきますのでお手拍子並びにおこの拍子のほどよろしくお願いしますよろしくお願いしますそれでは参ります ごくさいしおいおいこんな良いしに。また いいからさっさと乗りをしてよ マッチングで佐藤優百人斬り二は一人斬りさうんダウ ン, ダウンなあそこんじ意外と手ごわい鬼が多いじゃねえかまだいるぜあらこで学生のふりしてのみにとかストーリーのせると。 あのメーに来てるのょと水の蹴りが甘い判断が遅い<シ> さあさあ皆さんご一緒にごめん。 ラケン。<音楽><音楽> あありがととうございいましたよく生きてっさ今日から俺の法生大学いソーランサークル法連蓮の皆さんありがとうございました。<笑> ありがとうございました。